では皆さんで ね, ね免疫力アップアップの歌をね一緒にあの踊っていきましょうお茶碗とお箸でございますやっぱ茨城といえばネバネバ納豆でございます大きくお箸でグリグリと納豆のご飯をかき混ぜてそれからビヨーンと伸びたいとくるくるっと箸にからけちゃったみたいな栗がサビのとこに入ってまいりますやってみますよいいですかお手をよろしくお願いしますいきますよせーの「ねえバネバネバおいさっさ」 糸が見えてきましたね、いいですね、ありがとうございます。こんな感じでね、ネバネバを練りますそう、そうそうそう、いいですね、そこ、いい音、手 が, 上がってましたね。<笑>で、もう一つだけあります、マスクしてたりとか、ね、これですけども、<笑>粘る角には服着たるってとこがあるんですね、そこの時に私たちは、ね、アップ、プーってやりますので、笑顔の花咲かせていきたいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください、ちょっと練習してみますよ。 せーの、粘る角にアップップーってくる、くれをうーんとかね、ちょっとね、変顔したりとかね、いろいろやってみたいと思います、私一人にしないでくださいね、皆さん、いいですか<笑>よろしくね。はい。ということで、じゃあ、やってみましょう。お願いいいたしまます。す。でござ っちゃうんであっもういっちょう 「どかぞくびむなしあわせよ」 はい、アップレーアッ プ, アップ 使ってた、ね。使って た, った、ね。せ、ねねねねねねね、押します。押 し, し, して、押して、押して、押して。こんな調子で、もう一回いきますよ。 はいアップッププレ 『あやめの祭り』まつりがでよいよいはいもう一丁 すごいよ、みんな可愛いなぁ。OK <笑>。はい、OK。ありがとうございます。<笑>こんな調子でね、これ20秒回ってますので、ゆっくり見えてくださ い, あい。ありがとうございます。ありがとうございます。